どうもこんにちは。のイちです。えー、冒頭騎士街すみません。えー、ということなんですけど、今回ね、僕ね、怒ってる僕は怒っているだが、それでいいわけねえだろ、これは。怒ってんだよ、今日は。まあね、様に見てもらえればね、わかると思うんですけど、あのー、何に怒ってるかというと、まあ今日はね、 カんロジミツリさんの、まあ、コスプレを前回紹介したわけなんですけどまあ年齢制限をくらったというところでまあ僕はキレているんですねふざけるなジョジョふざけるんじゃないなぜ私の動画が年齢制限を食らっているのはうおーはいでね詳しくご説明しますと、まあ、前回何投稿したかというと、まあ、カんロジミツリさんのコスプレって言ったんですけど あのまあその菅路樹光さんのコスプレをまあなんかそのめちゃめちゃやばいよという<笑>あのちょっとまあエッチなねあの内容だったんですけどまあそれをねあの紹介したわけなんですよそれがね僕あの年齢制限かかんじゃないかなってなんかその動画の中であのねネタみたいな感じで言ってるんですけどガチでかかったっていう<笑>まあお話ですまあしょうがないんですけどね でもね、まあちょっとね、ただ単に画像を紹介しただけでね、年齢制限かかるのはちょっとなーっていう、まあ悔しいっすね。あの僕はあの、そのギリギリセーフだと思ったんですよ。ギリギリあのコンテンツは引っかかんないのだろうと。あの、僕ギリギリを攻めたね、つもりでいたんですけど、まあアウトと、まあいうとこで、まあ今回のじっちの負けになりますね。悔しい悔しい僕は悔しい 悔しいですっていうことで悔しいからあの今日はねあの声行動であの人ぶっ殺していこうと思ううん。まあそういう悔しい時はね<笑>人ぶっ殺してね<笑>あのその気持ちを<笑>あじゃじゃじゃじゃそうおお思うんだようんよしちょっと待ってま人を1人おる人おる人おるちょっと落ち着いていこう落ち着いていこう落ち着け落ち着け落ち着くんだお前ならいけるやれる 泣くな。絶望するな。そんなの今することじゃない。あの最近、あちょっと待ってば。静かに静かに静かにして静かにして。殺さる殺される殺される。大丈夫かああ。やめてくれ。ちょっと待って行った方がいいかな。行った方がいい。いやでもいるな あ, あそこにいるな。でも周りにいっぱい人いるからあんま行かない方がいいと思うんだよね。おったおったおった。行こう行こう 行, 行, 行くか行くか行く か, 行くか。ちょっと待ってなんでなんで引っかかんの おったぶん気づかれたぶん気づかれた申し訳ないたぶん気づかれた気づかれたいやばえどこ行ったいたいたいたいたいたぞおいふざけん な, なんか開いてんだけど変な変なの開いてる<笑>あっ や, やめてバグってるバグってるバグってる<笑><笑><笑> I'm <laughs> here.